はい。今回は HG シリーズゴジラ8を振り返ってみようと思います。ノートブックの表紙ですね。で、えー、まずラインナップとしては、モスラ2001、バラゴン2001、ジェットジャガー、ゴジラ2001、キングイドラ2001、メガロとなっております。はい。まずは、ジェットジャガー73から見てみようと思います。これは、あの、73年のゴジラ対メガロから出てきたジェットジャガーですね。 あのー、もう、まあ、形はもう見ての通りあり、のー、かなり成功にできてまして色使いもこの派手さが、あのー、結構出てますね表が結構黄色の色も使ってちゃんと塗装されてます後ろはちょっとこの黄色いのが背中とか欠けてますねうん、はい、こちらがメガロ73となっております ゴジラ対メガロに出てきた敵のメガロさんでございます。で、この作りとしてもかなり、なんだろう、この汚し感とか、すごいあの細かな、このドリルの作りとかも、あのー、かなり素晴らしい敵となっておりますで。顔もすごく虫っていう、すごい昆虫感がすごいいっぱい、あのー、 溢れるばかりりに出ておりますで背中のこの塗装もこのすごいちゃんとこだわってますね、うん、でこのフィギュア結構でかくてあのゴジラ8あたりから大きいなと思っておりましたこのジェットジャガーもメガル実は大きいっていうなんかこの大きさがちょっとよくわからなくなってきましたねゴジラモスラ・キング・ギドル大怪獣総攻撃のゴジラ GMK ゴジラとなっておりますこのバランスのとれた形フォールームとこのちょっと大きな頭がとっても印象的ですそしてこの目ですね目がこのもう亡霊感が半端ないですでこの足もなんかすごい厚底でこの足がすごいしっかりしてますね お腹はちょっとスリムですが、かなり GM k が、あの、表現されてるのではないでしょうか、うん。背びれも、背びれもいい感じですね、これ。ちょ、ここら辺まで塗装したいしすうん、かっこいいですね、これは。ちょっとだけテカってるのもいい感じだと思います。次が、えー、バラゴンですね。バラゴンも、これ、あの、同じ GM k ゴジアの、 同じくこのゴジラモスラキングギドラ大怪獣 総, 総攻撃に出てきたんですが一番最初にやられてしまったかわいそうなバラゴンですこのバラゴンすごいあのー、かわいいのとこの色のちょっと赤っぽい色彩にこの炭こ の, のようなこの塗装の汚しなのかなあごんですけどすごい細かいのがすごい 細かくこんなできてるところがすごいなぁと思っております。顔もかなり可愛いです。凝ってます。うん。このバラゴンのクオリティがだいぶ高すぎだと思います。ただこのゴジラと比べるとだいぶちっちゃいので、もうあのー、劇中同様になんか倒されてしまうよぐらい、なんかちょっと弱そうなところも、やっぱり弱そうなところも。<笑> 再現されてますね<笑>で次がモスラですね、モスラ2001ですね。こちらも g m 系シリーズ出てきたモスラです。この眉と眉がセットになっております。だいぶこのやっぱメガロといいちょっと虫感がだいぶ出てますね。この足、足の虫、虫っぽさとか。 足の虫っぽさ<笑>この、あとその羽羽とかもちゃんとこのふさふさのが出ててすごいいい感じになっております。色彩は、まあ、あのー、前作とのモンスラとちょっと似てますが、このオレンジっぽいやつの方のモンスラですね。で、大きさもだいぶコンパクトになってます。で、えー、羽の裏はこう黒になっていますが、まあ、この、これで立たせるともう、こう、 羽がこう、ちょっと丸っぽくなってるので、羽が丸っぽくなってるので、なんかこう、あんまりこう、羽の裏が塗装されてなくても全然気にならないですね。やはりかっこいいですね。このお尻の曲がり具合とか、かっこいいですね、これなんでこう、いいんじゃないですかはい。で、こちらがラスト、えー、キングギドラ2001となっております。前作のゴジラ7に出てきたキングギドラ65と同じ、この手触りが同じ、あの、になっております。 なので、だいぶクオリティは高いですね。で、えー、顔もちょっと似てるんですが、えー、と塗装に関しては、このちょっと黒っぽいところに、ちょっと濃いめの黄色が入って、ってなって、このコントラスト、3色コントラストになっております。で、この胸と首の下のところも、あのまたちょっと塗装が変わってますね。うんうん、結構凝ってますね、これは。うん やっぱりこのキングギドラーに関してはちょっと力思い入れが強いのかななんかいいっすねこれ結構顔はそんなにあんまりあのー、やっぱガチャガチャレベルなのでそんなにあの顔に関してはそんなにこだわりはないんですがまあガチャガチャ<笑>としてはだいぶクオリティは高いと思います「うん、ゴジラもさらキングギドラー」大怪獣総攻撃が再現できます このキングギドラは今回あのゴジラと結構同じぐらいの背なのでキングギドラはこの背丈は同じぐらいに再現できているので何か違和感はないですねこの映画の想定と比べると、うん、はいということで今回はゴジラ8をレビューしてみました GMK シリーズのゴジラキングギドラ、えー、モスラーとバラーゴンですねとプラスアルファでゴジラ対メガロからメガロとジェットジャガーが、えー HG シリーズ化されましたでこの一個一個の個体がすごい大きいので、えー、バラゴン以外は大きいのですごい、あのー、過去のシリーズと比較して並べてみるとだいぶサイズの違いとかあとこのクオリティがどんどん変わっていくところとかも会話を見れてすごい久しぶりにこうレビューしてみて面白いなっていういろんな、えー、発見もありすごい良かったと思います。 はい、以上となります。